私はエステティシャンをしています。ある日、オーナーからたけしさんのお話を聞かせていただきました。このところ、みるみる変わっていくオーナーを目の当たりにしていましたから、ぜひ私も連れて行ってくださいとお願いしました。そして、念願の5月1日、初の紹会議にワクワクウキウキで連れて行ってもらいました。 生まれて初めての知らなかった世界そして不思議なたけしさんとの出会いを経験しましたたけしさんの不思議な力たけし軍団さんの手のパワーや身代わりの力にとにかくびっくりの連続でしたその場で痛みが取れたり変化する人たちに私はもしかしたら口がポカーンと<笑> 相手見入っていただくかもしれません今年で職場のエステサロンも9年目に入りましたここ最近私はコロナ禍の影響もあり新たなチャレンジの必要性も考えお店の状況を変えたいこと売り上げも上げていきたいことそしてもっと技術を上げたくさんのお客様に喜んでいただきたいとの思いをオーナーに相談していました そこで初めてのセッションでたけしさんに思い切って自分の思いを伝えました少し緊張していましたが大きな声でがっつり稼げるようもし何かトラブルメーカーが私にあるなら取ってくださいとお願いしましたたけしさんは優しく笑いながらうん分かったとセッションをしてくれましたセッションを受けて 何かつきものが取れたかのように体が軽くなっていくのを実感しました感動しながら帰った翌日いや当日からです体の調子がよく軽快で心も軽やかで運が良くなっている感じで過ごせたのですするとなんとサロンの予約状況が目に見えて変わりだし日に日に売り上げも上がっていったのです それから今日まで1ヶ月、紹会議に通わせていただき、ななんと、先日は一日の売り上げが今年一番を叩き上げました。嬉しかったです。もっとオーナーを驚かせ、喜ばせたいです。そして6月5日の今日は、以前から少し左肩、左腕に痛みがあったので、さらなる技術の向上を目指して、 お客様に喜んでいただけるようにとセッションをお願いしまししたたけさんが取ってもらったもん勝ちとおっしゃっていましたその言葉に甘えて取ってもらえるものは取ってもらいもっと頑張って伸びたいと思っています自力本願が大切ということもキャッチしましたそれまで他力本願だった努力不足の自分を変え